えっと、ムツハのメンバープラス、あの、愉快な仲間たちで踊らせていただきたいと思います。ソウルオブファイヤーというノリのいい総踊りの曲なので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ、あムツハと愉快な仲間たちで、よろしくお願いします。 よ「さあ愛知は無限の力がたくらしくもい桜桜」「見事壁に舞ってみせましょう」 はいどうもありがとうございますじゃあ皆さんこちらからどうぞ